ジョジョ青のまと申しますえ実はですね、おっ、もう入ってるね、もう準備万端でございます、え1回目はオリジナルの曲、そして2回目は、もう出来たてほやほやの曲、あの総取曲を踊らせていただきたいなと思うんですが、まあ見ればすぐ踊れる曲でございます、そちらで待ってるチームの皆さん、ちょっと覚えてみませんか、山形初の総取曲でございます。え 月の山よさこい祭りっていうのがですね3月24日、2回目えこれが終わりまして今回の目玉ママがよっちょで歌っていらっしゃいます宮本武さんの、えー、歌, 歌でね、えー、この曲作らせていただきました「月の山」じゃなくて「あうさんさん」。まあ今後ね山形も 茨城に負けないようによさこい頑張っていきたいなとそちらこの曲にいろんな人がつながればいいですねはいまあ彼ね茨城在住なんですがまあ年間何回来てるかわかんないんですよ分かんないで す, ですねそう8月にねおいやさまつりって私やってるんですけどもそして冬は月の山祭りって私はやってるんですけど、はい、まあずっといますいます 面白いね。はい、面白いです。こうやってね、皆さんとフレンドリーになるのも、おお、いっぱい出る。おーいつの間に、おお、どうもどうもありがとうございます。ありがとうございます。本当私初見なんですよ。はい。よろしくお願いします。こちらの皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、まあ。それでは時間を巻いていきましょうか。はい。じゃあ巻りましょう。ガス、カブア 「東から西へと燃える太陽よ全ての発を熱くなりやすい踊るほどおとな」 「踊る炎の風となれ」「ガサガサガサッドララ」「山ごう」 I'm s o r r ありがとうございましたご協力いただいた皆様ありがとうございまし た, ました本当初見でございますあ、ちょっとメシ公開しましょうね<笑>はい、それじゃあのガッサンがまがた初のガッサンっていう曲ぜひお求めくださいって言いませんご連絡くださいこれから皆さんでねちょっと楽しんでいただければと思います本日はありがとうございました感謝申し上げます感謝ありがとうございましたありがとうございまし た, ました愛してますはい、ありがとうございました 本当に遠方からお越しいただいております。